皆さんこんにちは。今日は1月26日です。今日も一日お疲れ様でした、はい。今日ですね、こちらが本日から発売した新しいスクラッチです。早速買いました。一番乗りで。いや果たしてこの一番乗りで当たるのでしょうか。楽しみですね。 今日はでですすね、おお昼休憩からのお届けですスクラッチこう買いに行く時いつもこういうふうにあのバラで選ぶ時はこういうふうに出されるんですけど今日もこの中から選んでいきたいと思います。 以前ね、私好きな番号は5番で言ったので5番削りますほいでは早速ルールを見ていきます左の赤枠の中をすべて削ってあれ縦横斜めどれでも 一列に同じ絵柄が三個並べば当たりです。あれきこれは狐ちゃんと同じルールですね。ただあの狐ちゃんじゃなくて桜になっています。ここも全く一緒です。はい見覚えがありますこの百万円。今日こそはい出していきたいと思います。 では早速削っていきます。うん。今日どうしようかな。今日は真ん中からけ、真ん中の列の一番上から削ります。あれなぜか全然削れへん。 あの今日下に机にね布巾を敷いたのでテーブルクロスを敷いたのでそのせいなのか全然削れないです新しいですね<笑> 1個目が湯のみです4等の1000円です続けて2個目いきますよ何でしょうあ 2個目がおにぎりです200円いつも綺麗に削るけど削ってるけどえっと今日は削りにくいんでね真ん中重要な部分だけ削っていきます3個目がもうこの列は N g アウトだね3個目どこ削ろうかなここにしようおっと おにぎりくんだ。おにぎりさん。おにぎりさんおにぎりくんが2が出ましたよ。ここが出ればね、200円だけど。はい。これは最後に取っとこうかな。では、4個目削ります。あ 1等の100万円の絵柄が出ました。では、ここの次、今日はもうね、好きなように削っています。あこれの業務番号出ました。ここがね、ポットです。で、この列とここは当たらないので、えー、っとですね。もしかして 今希望あるのが、あとここあるのか。ここありますね。じゃあ、いっそ、こっちも削っちゃいます。あー、意地悪ですよー。2個出たのに。はい。今のところがね、こんな感じです。と、これとこれが全部同じ絵柄出るのかな はい。ということで先にこっちを削ります。あっ足袋出ましたよ。足袋なので5万円です。あっこの列もダメか。あと残りは湯飲みかおにぎりです。はい。 1000円か200円ですね。削ります。あー残念。湯のみではない。湯のみではないようです。これがポット出たので。おにぎりくん、これ、いけるんじゃないですか削りますよ。年賀の当たりが、出るのか。 嬉しい。やっと当たりましたよ。ちょっと綺麗に削ろうと。綺麗に。おにぎりくんです。おにぎりがですね、5等の200円です。いやー、200円とはいえ嬉しいです。やったー。なんかこの、良い昼休憩になりました。 わーい。では今日も見ていただいてありがとうございます。また明日ね。バイバーイ。